次はどんなバンドが出るのかなって見えてますよね、そろそろバンドの紹介を<笑>また出てきたの<笑>してみたいただいて、モテそうやな、モテそうなにおいしますね、あ<笑>とで年から聞いてみようかな、モテるかも聞いてみようかな、まずはライブを楽しんでいただきましょう、はい、では、ラジマエちゃん、バンドの紹介をお願いします。はいセルフィッシュの皆さんですどうぞーうー 神戸の皆さん、シェルフィッシュと申します。今日は、よろしくお願いします暑いですよね。夏ね、夏真っ盛り。でね、このお祭り。今日はお祭りですよ。ねえ、あ<笑>お祭りのこう、いい感じに暗くなってきた雰囲気でね、ライブをしておるわけですが。あの 皆さんのね思ってるここ4倍ぐらい熱いんですよ<笑>でもねこうみんなにこうちょっとね今日は祭りという特別な日でちょっとでもこう僕らのおかげでねちょっとだけでも楽しくなって帰ってくれたらなと思って今日はやってきましたシルフィッシュです今日は最後までよろしくお願いしますねっねっそうこのあと花火が上がるみたいで 200 発, 200, 200発も上がるみたいなんですよねでね花火っておあのー、バーンってやつあるじゃないですか大きな花火あれ一発打つのになんか100万円ぐらいかかるらしいんですよって聞いたんやってんほんまに絶対まされてるやんそにだから花火はすごく貴重なわけですよそれれ発も見れるという ね、今日はだから花火まで残ってくださいよろしくお願いしますお願いしますというわけでね次の曲でも僕ら最後なんですけど今日は最後までねいいアーティストがたくさんいるのでぜひ見て帰ってくださいでね今日のためにちょっと夏の曲を1曲作ってきたのでじゃあそれを最後にやって帰ります白石しでした今日はありがとうございました最後に聴いてください松坂様 あモテそううと、ね、<笑>な定義って何な ん, なんえ ど, ね、どんな感じかもってそなんやろう爽やか？自分僕僕自分で言うともなんですけど、うん、なんか僕透明感ないじゃないですか。あー<笑>あわかるわかる。ぎとって。ぎて。え？ぎとって。誰がぎとてる？<笑>いい色にしようと思って色マじで。ぎてきたな色になる あ, あの感じですね。なんて表現したらいいと思う。小, 小学校の時そんな真っ赤でした英語<笑>の僕のはびちゃびちゃになってました。 どうぞお謝りませー、ねね、最後の曲とかなんかポカ、はいはい、リースウェットの CM だって出てもおかしくないです<笑>確かになんかそんな感じありましたよね確かにねポ、まあ、カリスウェットの CM 出てそうです、ね、う改めて自己紹介お願いします<笑>シェルウィッシュのボーカルギターともきですよ ー, ー, ーいともきーともきーほもきはだって親が嬉しいでともきみたいなことだった それを思い出した部屋は何？思い出したね。思い出トモキやったら追い出すね。トモキはすぐ追い出される。いいんです僕の話は。<笑>トモキの話聞いたってっ。今日さ、はい。ちょっと約束。今日さ、ちょっと約束。そ う, そうです。え約束って、と。えっとですね。僕機械体操をずっとやってまして。うん この間ララジオにに出させててもらっったた、はい、バランスをででできるんんじじゃゃないかと言言われてじゃあ今度港祭りでやりまりやすって言ったんですよだからちょっっっとワイジバランンススをやりますのスやたす今やす今たたはいっ、はいシャャッターチャンスでよよよ。<笑> あののね、みんななバランンス乱れていいかからら拍手のタイミングがわ僕もういいですよ。 愛って何？愛バランスもこの愛バラン ス, も こ, れランスもこれ。俺愛バラバランスも言ってましたけどね。もうテレヤなんで僕以外のメンバーはバンドの話したいってことじゃい？<笑>バンドの話をしたいってこと。<笑>もう気になった方は YouTube をチェックしてください。そんなんでいいかに。こ<笑><笑><笑>いいのか。もうね天くやからね。<笑>あでもどうでした、はい、ライブは？いや今日野外で気持ちよかったですね。 夏で暑いんですけどみんなもこう、すっごい笑顔で聴いてくれて楽しかったです、うん、本当にありがとうございますい、えー、ありがとうございますコメントまでもなんかね爽やかな何やろんかんか白と黄土色みたいな赤にしてくれや赤にしてくれや<笑>白と黄土色黄土色って<笑>ほんまねあなた本当に僕のお父さんお母さんに謝ってください<笑>追い出されたしねうるさいわ<笑> こんなことはいいの<笑>、はい、今後の活動も聞きましょうはい、ともきくんシェフィッシュの今後の活動なんかありますかはい、えっ、ー、と今 CD を出してるんですけどそのツアーのファイナルが7月22日に神戸バリットであるのでもし興味があった方はぜひよろしくお願いしますよろしくお願いしま す, しします来週の水曜日ですねも う, うですもうすぐやねも う, ぐもうすぐやはい。ケット今日持ってきてるの持ってきてますお。 CD もあるんである今から出すんですけど今日買ったらオカリスエイがついてくる<笑>ついてこらないですよ提、ね、供、ね、<笑>が車で応援してください<笑><笑>ね、大塚スエ徳島にありますよあ、そうですね<笑><笑>あの、鳴<笑>、ね、そ, <笑>そんなんもいいですよ、はい、美術館、<笑>美術館もありますよね大<笑>そんないい<笑>そん な, ん い, い, ん<笑>そんなんいいのイメージだけでしゃべるのやめてあげましょう<笑>はい今日はね、そのライブの付き合い はい、CD もありますし、はいえー、このステージでは2曲だけだったんですけれどもゲストも家で歌詞とかねそれからサウンドとかもゆっくりと楽しんでいただけたらと思いますは い, いすえっとラジオに出てからねメンバーの中とか周りとかからのなんか反響とかありました、うん、そうですね結構そのラジオを聞いてくれて、うん、そこで初めて曲を聞いてライブに来ましたっていう人が結構いておおで す, すごい反響力があるんですよえうちらのラジオ そうそうそう、<笑>他に何があんねんな、<笑>何のステージやねん、今日。おっさん、おっさん反応。反応すごい<笑>、すごいですね、はい、ラジオは。ね、いろんな人が聞いてくると思いますけどね、出会いがまたあって。<笑>はいはい、まあね、ともきこラジオ出た時にも、Y、はい、イバランスやりますって言て、前から離れて、窓際の方で、はい、ワ イ, ワ イ, ワ イ, ワ イ, ワイってやったけど。ラジオで全然伝わらない。<笑>ないようやく今日興味。はい。 はい、あと見えたらうれしくなってる人もいるしどうしていいかわからなくなっている人もいると思いますけどね。<笑><笑> えーはい、ぜひぜひですねライブハウスにも足を運んでいただきましてまたね今後ラジオとかにも登場してくれるかもしれませんし彼ら、はいはいはいえー、の動きも目が離せません、うんえー、この後物販コーナーの方に移動しましてライブのチケットや CD の販売を行います、はいろ、はいろ聞きたい方がある方は直接メンバーにお話をしてあげてください<笑>はいお願いいたしますは い, いすライブとそして待望の Y 字バランス2回も披露してくれましたよ<笑>大きな拍手で送っていただきましょう 拍手い。ありがとすございました。走り方の 爽, 爽, 爽, 爽やかですね、ス<笑>に生徒ーっていう楽曲が。<笑><笑> でも提供くるのも ね, ね意外と ね, いいねこうやってステージで話していると、はい、何らかの関係者の方がいらっしゃったりとかして、うん、ポンポンと話が進んだりするものな、ね、そうな、はい、言うとくとねわかりませんから、はいえー、だってけいちゃんって昔かまぼこっていうバンドやっていたのでかまぼこっていうバンドやってたので か, まかまぼこってバンドやってるだけでかねてつっていうねてりかふーつさんのワークスポンサーが決まってええー、えーえー、そんなにけいちゃんねあのテレビ CM とかに「てっちゃんてっちゃん」 ケイキちゃんって笑点を歩きながら出てたんですよえー僕なんか渡辺フラワーっていうバンド15年やってますけど全然花の協賛もつかないですけど<笑>一切ぜひともねお花屋さん関係の皆様ちょっと濃いめのね、はい、ちょっと黄土色なお花なんですけれども手挙<笑><笑>、はい、げてください ね, <笑>ねお花屋さんぜ ひ, お願いいし<笑>ぜひぜひお声をかけていただきたいと思います、はい